船内の業者庫から、業業の様子を撮影しました。ウィンドラスで巻き上げた業者は、業者庫に次々と入ってきます。豪快ですね。 秒秒後の秒差込には、こんな感じで、秒差が格納されています。